バーチャルで戦えリアルを超えろはいというわけでね、えー、今日は皆さんお待ちかねのゲストということですけどもちょっとねマスクがなんかちょっとなんか鉄山酷のこう<笑>なんだろ う, <笑>こう硬さというかなんかもうちょっと圧迫感がすごいんだよねこ れ, これね皆さんズームしてみた方がいいかなこれズームしといてくださいなと思って。 ねちょっとあの僕的にはちょっとある意味ちょっと息苦しいところもあるので、うん、まあ今日は超ディスタンス取ってるんで、はい、一旦外してということで、はい、じゃあ外しますよいいですか外してくださいます、はい、じゃあ外してというわけでゲストセガの青木プロデューサーですはいどうもよろしくお願いします10年遅いんだよ<笑>起た起たえい<笑> いきなりい十年遅い、マジで。来させていただきました。この番組十年前からないけども。十<笑>年遅いです。お待たせしました。<笑>もうだいぶ飲んでます。<笑>実は、つきっぱらに、いっぱいあってしまったんで。テンション高いな。割と、本音で出てしまいます。<笑>いい、本当、読んでいただいてありがとうございます。いい本当に。細かく言えば十一年ですもんね。十一年ですね。も う, そ う, そう、うん、発表までは十年だけど。 F.T. からはで出たのか、ね。F.S. からはじゅ年です、ね。十一年ですね。いやあ、だってストリートファイター読んでる前に十年かかって、うん、バーチャ十一年まず終わらなかったね。まあこの間もね番組そうそう、あのー、あの話しましたけどバーチャの発表が五月末にあって、はい、で原田のバーでバーチャ特番を原田さんの一人語り一時間七分、うん、あれがあってでまあ結構国内海外いろんな 何合計すると7万人ぐらい見ていただいてっていうかコメントが国内もも海外も熱い熱 い, 熱 い, し, 熱いしかもあのほぼ手紙な上にあの鉄拳税ほぼいな い, い, ない<笑><笑>そうほバーチャルファンの方がほんと手紙のようなコメントみんな書いてくださってもうこれ青木さん呼ぶしかねえなということで呼んだらあの返事が来たんですけどツイ i t あの縦縦読みを僕は気づかなくて、<笑> お, お酒飲みたいよとかなか縦読みだった ね, そうですね。はい。恥ずかしいもうそう。誰も気づ か, か、ね、あの普通ああいうって僕のフォロワーとかが気づいて、原さんほらこれ縦読みですよって言ってきてくれるんですけど、そそれも周りも誰も気づい誰も気づかなくですね。 うちもその宣伝の人間に「気づいたでしょ?」って言ったら「いや何かですか?」みたいなって「えー、そうだから恥ずかしいからやめてよ」「さんの身内も気づかないこと僕らが気づくわけじゃないじゃないですか?<笑>」いやもう恥ずかしいあのアイイドルがフリーの相手にあのよくやるツだでらよ ね,、うん、そうだらね<笑>なんかケーキが出てきたおかしいなと思ったんですよ<笑>なんでケーキの話を今わざわざするのかなと思ったんだけど<笑>そう、ね、違和感は覚えたけど縦に読むとはちょっと 本当に世界中で一人も気づかなかった、ね。気づかなかった。気がつかなかったですね。うん、な, かなかなかなかですね、ね海外のさ、もっとぽか、もっとぽかんですね。<笑>縦読みすらわかんないかもしれないですよね。まあまあいいんですよ、それは。いや、でも、えっと、もうね、ビリー、この収録自体は、バーチャーの。いわゆる、日本のタイトルで言うと、バーチャーファイター、e、スポーツ、うん。で、えっと、海外だと、バーチャーファイター、えっと、ファイブ。ファイブ、アルティメ。 でですねアルすねねそうよタイトル分けてビルドが2つに分かれる大変だなと思いますけど。はい、でがもうリリースされた後です。はい、えっとリリースされた後に2 週, 2週間もう3週間経ちま す, ちますもうちょっとでもう1ヶ月ですね4、ね、月, 月1日になると1ヶ月。いやこれぶっちゃけ絶対言えないのは業界的にわかるし、はい、分かるんですけど。うん なんとなくバロメーターとしてこうどれぐらいダウンロードされたか気になるすこれはあのファンもちょっと気にしてるんですよ。なんでかっていうとこれ面白いですよねバーチャファイターファンが普通ねこういう本数とかって売れた本数もしくはダウンロードされた本数とかって、まあ、有料だろうが無料だろうが、えっと、気にする気にしてる人ってね遊んでる人あんまり気にしないんですよ。あそうなんですよね、うん、<笑>あの言うたら外野と言ったら変ですけどそういうことを気にするクラスターがいるんですよ。うん どれれぐらい売れてだからそれをあのー、すごい気にしてた例えばやっぱり500万ワールドワイドでまあ500万本以上いくとやっぱりヒット大、うんうん、ヒットみたいなあの一種のある意味基準があって、うん、1,000 万もいくいくともう大御所入りみたいな、うんうん、あるんですけどなんかそういうのを気にする人よりすけど「バーチャハイター」珍しく今回珍しくっていうかね今回やっぱりさすがに「バーチャルハイター、ね」フね僕の一人語りでも言ってましたけど。 これが未来につながってるんだっていうことを僕も強調したせいもあってか、あのすごい気にしてるんですよ。<笑>で、僕もそういう検索の仕方をちょっとするんですけど、バ、う、ー、ん、チャファイターファンのげんこう言動をこう取っていってるんですけど、やっぱり割といや。なんか盛り上がるといいな。これ繋がってるんですよ。どれぐらい今？今やっぱりダウンロードされてんのかな？っていうコメントはやっぱ見るんですね。うんうん なのでこれはガイアというかやっぱバーチャルファンとして聞きたいところあるんで言えないのはわかるんですけど、うん、そうなんですね。いや あ, あの思ったより言ってるって言ってたん言ってたです<笑>。それそれは確か公開されているコメントなんです。思ったより言ってる。想定よりも多想定よりも言ってる多くの方に遊んでいただいておりますっていうのも、はい、上ト区というか、はい、上ト区なんですけどこれあの視聴者の皆さんの。 思ったよりも行ってるっていう時は、えっと嘘じゃないんですよ。業界的にはなんでかっていうと、その例えば有料のものだったら、フォーキャストっていうのがあって。その数字っていうのは、業界のあの例えば、ディストリビューターとか、あと店舗の人だったら、知ってる数字なので。それより上回ってる場合は、思ったより行ったって言って、OK。オッケーで、それより下回ってるのに、思ったより行ったって、嘘じゃないですか。でこれバレちゃうんで、アメリカとかだと、うん、だから本当は思ったより行ってるっていう時はね、大体実は本当は。 想定よりも本当に言ってるんですよ。だからそれは信じていいと思います。うん、というわけで、<笑>あのー、いやこの質問でもすごいされるんですよ。言えないですよね。言えないのわかります。本当にどれぐらいなんだっていうそのもう定量的にあの聞かれることが多いんですけど本当に言えなくて僕も言うなと言われてるでで、ねえー。ただ僕は僕は言うてもこの業界の人間なので、うん、あの。 データは見れないですよ、うん。他社さんのデータは絶対見ないですよ。こういう利益になりますからね。見れない。見れないけど、大体わかるわけですよ、うん。あの、まあそうですね。なんでかっていうとストリームがどれぐらいあるかとか、うんうん、こういろんな類推の方法がある。マーケティング的な観点で、ね、データじゃないですよ。得意の統計はなかなか難しいですけど、で、あのマーケティングな観点では、あこれぐらいのバズり方でこれぐらいの コストリーミットあってってことはこれぐらいは行ってるだろうっていうのは普通に考えてですよ。あのこれね意外と知らない人多いんですよ。あの日本に住んでて日本だけでゲームの業界をやっぱ見てる方がほとんどだと思うんですけど、そうすると例えば百、えー、万なもの行ったのかな行ってないのかなって会話してる人もいたんですよ。実はネットの中であのね申し訳ないんだけど百万は行くよ。<笑><笑>それは全然いくから心配しなくても。うん、あの日本ではね。 あの日本では格闘ゲームっていうのはニッチって言われてますけど海外ではねあの鉄拳だってモータルコンバットだってソトリートファイターだってものすごい行くわけですからねそれこそ、ね、500万本軽く超えるわけですからそれで考えるとフリー・トゥ・プレイでバーチャーファイターさあこれはね普通に僕の予想で言うとあの何百万本とは言いますけどでもパッというのは何百万本ですよ<笑>数百万本っていうか数百万ダウンロードは。 言ってますユニークで絶対にこれね僕もねプレイヤーさんに実際に会った時に、うん、お会いした時に聞いたことがあって「どれぐらいいってるんですか?」って言われたから「君はそのどれぐらいいってると思ってるの?」って言ったら「はい、や, っぱそやっぱ青木さんが想定よりも多く」って言ってるんで「100万本はいってると思うんですよ」っていう回答なんですね、あのー、やっぱりギャップを感じま<笑> ああからあのやっぱりそこのあんまり本数をその意識してないというか知らないプレイヤーさんの目線で言うとそれぐらい、はいはい、それぐらいって言っちゃうとあれですけどいやでも今国内で100とか200とか300って数字ってすすすすごごいいいわけじゃなででかね、うん、例えば「その桃鉄」桃鉄って今300万本いたのかな ああ桃鉄のすごいところこれなんか見ってるんですけどやっぱりあれ大規模開発じゃなくて開発費もいわゆるワールドワイドで作るようなタイトルの開発じゃないのに、うんうん、国内であんな300万本いってるっていうのが化け物なわけですよ で, す、ね、でもあれがそれの凄さっていうのを単に300万本って絶対値で捉えちゃってるん で, そ う, で、ね、そうじゃないわけですよ、うん、あの300万本って数字はワールドワイドで見たら別にあるわけですよ、うん、普通に鉄拳でさえだ、ねうん、700とかもう800いきそうなわけですから。うん でも国内で言うと300ってすすごいいわけじゃないですかです、ね、でしかも大規模開発もない、うん、これはもうバケモンソフトってそういう意味だよ、ねうんうん、ではね物事 の, 見, の見方のこう指標によってはそうバケモンっていう意味が変わってくるんですけど、うん、でそれで言うと意外とみんな知らなくてそういうこと、うん、あの国内で100って言ったらすごいと思っちゃってるんで100っていう数字言っちゃうんですけどワールドワイドで見たらもっといくわけですよら。 ぶっちゃけどれぐらいっていうのは言えな い, です い, い, い。今日はやっぱりね言えないんです。今日も。言えな い, えないんですけど<笑>だ。若干俺気になってんだけど。じ<笑>ゃ俺ね、俺何のブランドだろうと思ってこの t シャツ。が今の回答です。これね家にあったんですよこのティーシャツ。<笑>えこれ本当に家にあったんですか。<笑>家にあったんでちょっとそんなテーシャツは。ありきましてきたんで見えますかちょっと。これ高そうですよね。キラキラしてるんですね。こ, れこのティーシャツはちなみにいくらぐらいしたんですか。いやこれはもう。 は<笑>っ800円ぐらいですね段です800円で買えなそうですけど、ね、<笑> 800円って書いてある t シャツも珍しいですけど<笑>でも多分これまあちょっとそういうことかなって捉えるしかないよねは800を教育青木さんが言いたかった たまたま家にあたまたま来て、ね、そうわかんないこれはあの800ダウンロードかもしれないから。<笑>うんうん、まあそれもあります、ね。いろんな意味で予想外で1万本もう行ってないっていう。そうそ う, そう、はい。でじゃあそれがどうなのかっていうことで言うとかなりすごいですね。 ワンプラットフォームっていうことを皆さんちょっと意識した方がいいいいと思いますすマルチじゃない で, す、ね、でしかも、えー、11年ぶりの、えー、しつこいですけどいわゆる青木さん自身がおっしゃってましたけど今の10代20代前半の人がバージョン入っイターって言われてもちょっとピンとこないよという世代がいる中でのこれですから。うん ね分かんないですけど、ね、いくいくつかはでも数百万もは絶対行ってるはずですこれはもう僕これは僕の言葉ですからね僕の予想ですから、ね、ああ数百万は行ってます数百万は行ってますよ行 っ, ってるってこと考えると、はい、どんだけの人が待ってたかとい う, うことじゃないですかでちなみにえっと地域で言うとどこが違うんですかはこれそれは言えるんじゃないですか多分地域はおそらく鉄拳ともう似たような感じをえマジですか思いますそれもちょっと意外だな、はい僕のやっぱり セガニさんというかばあちゃんに勝つためのティケティングので取ってた時の数 字, 数字というか全体数で言うとあそうなんですかそうですねまあやっぱ人口が多いとこが多いですけど、まあ、ベスト5でさらっと言うと、はい、まあ北米まあ一国だと北米になっちゃいますよねわ、ね、かりま す, す、ね、鉄拳も 国1個単体で言っちゃうとアメリカ u s a なっちゃうんですよ。で、どはアメリカになっちゃうんですよ。うん、どうして。ただリージョンで言うと、よ鉄拳の場合は 50% か 52% ぐらいは揺らいでるんですけど、だいたい半分か最低でも半分か半数超えがヨーロッパリージョンなんですね。うんうん、で、じゃあそのアメリカが1位ですとね、2位で、はい、2位で言うとどこ。えっ、ー、とイギリス。 あ、UK、ああじゃああのあの、UK、はででそうですねおっしゃるとりだから、ね、ヨーロッパでまとめると、はい、まあ半々かもしれないですアメリカとねあなるほどイギリス、えー、とあとドイツや、うんえー、っぱドイツですかああ、うん、似てますねじゃあ、はいはい、同じだと思いますでえっ、ー、とまあ、ちょっとで飛んで、はい、ブラジルあ南米行きますね、はい、南, 米南米もブラジルもありますしそうですねフランスも多いですねフランスも多いですねわ、うん、かりますわかりました たいわゆる今のゲーム人口でに結構比例しているところあります、ね。そうですね。うん。あの調査の方、この番組よく見てる人はわかると思います有形と北米はだいたいいつもどのタイトルも同じ傾向示してるんですよね、うんです。だから有形チャートってよく日本で話題になるじゃないですか。かね。有形チャートを一位を取るってことは割とその北米でも好調っていうねなんか不思議な連動はマーケティング観点にあるんですよ、うん。そういうのがあるんで。 ああ U.K. チャートにかえと注目されたしたんですけど、でおそらく そ,、ね、その鉄拳さんもそうですけど、アジアで言うと韓国だと思うんですよね。はい、ねそうあのいろんな人が鉄拳さんって言うんですけど、<笑> 芸, 芸人みたいな<笑>別に鉄拳でいいです。<笑>鉄拳で言うとアジアは韓国だと思うんですけど、あそうです。ばあちゃんもそうです。あ本当ですか。はい、ああ。やっぱり革命時代の文化のの、うん、名残なのかな。そう、ね。うん。うん あじゃあ比率は結構似ちゃったんです、ね、似 て, る似てるとこ最終的にね、はいあ面白いな。ってことはポテンシャルですもんねねこれが、ねうん、似てるというかでも鉄やっぱ過去のデータとかでしかなんとなくでしか分からないの、ね、いやだからでも比率でいうとその一国で言っちゃダとアメリなんですけどさっき言ったリージョンでヨーロッパでしょヨーロッパで トップは結構鉄拳は面白くてあのドイツだったりなぁ、うん、ドイツ uk、うん、フランス、うん、でそこがちょっと順位が入れ替わりつつにそうなですね割とスペインとかあとうち北欧とかその、うん、あの中東ロシアとかも中東とかロシアとか、はい、あと東欧とかも割と強いんで、はい、鉄拳この割とヨーロッパは本当にすごい強いんで、うんうん、ヨーロッパはほとんどの国で 格ゲーカテゴリーだとほぼトップを取ってるぐらいの勢いなんで、うん、なぜか中は強いなぜかじゃないあの理由は分かってるんですけど<笑>結構強いで今回やっぱりプレイステーションプラスの傾向だとその順位になりがちなとこもありますねだから逆に言うと逆に言うとですよ待ってた人が多いのもありますけど。 これは僕の感覚だとですよ実はマーケティング管もマーケティングが別にそんな好きなわけじゃないですけど<笑>おそらくですよすこの統計好きの僕からすると分析するとですねえー、っと今あえて待ってた人がそれが多かったんですよってい う, こうエモーショナルではそう言ってますけど冷静に見ると6割5分から7割ぐらい新規なんじゃないかな。新規といいうかいわゆる ガガリガリバーチャーをやってたってそうじゃないと思いますよ、うん、民も含めそうですねだからそういう意味では僕はすごくいい傾向だと思うんですよ、うん、絶対にだから少なくとも半分少なくとも少なく見積もっても半分はバーチャファイターああ昔やってたもしくはバーチャファイター、えー、ともう15年やってません、はい、ぐらいの人が半分はもしかそれ以上いってる可能性がある す, す。ねだってえっ、ー、と普通に考えると11年やってなかったっていう人の方が多いわけですから。うん それで考え15年ぐらい触ってなかったみたいな人が半分ぐらい落としてると考えるとこれとてもつもないこういい機会といかチャンスでぶっちゃけこのベースでこの調子でいくともっといくからああとまだフリートプレーのあこの放送をやる頃にあれですけど。 でもまだ期間まだ折り返しぐらいですね。二ヶ月間そうです、ね。まだこの収録時点で一ヶ月ぐらい残ってるわけですから。そす、ね、あと一ヶ月である。じゃ少なくとも普通に考えると百万二百万は伸びるはずと考えると、うーんいやちょっと早がたにしたくないですけど。でもそういう T シャツが家にあるかどうかわかんないですね。この着て来れるかどうか。毛玉毛玉そんな T シャツは見たことじゃ<笑>この T シャツを僕見たことないですよ、ね、<笑>見たことないですか。でも。うん これはそそのなななんんだろうなそうなんですよか過去にやっぱり「バーチャルファイター」って CS で発売してて「バーチャルファイター4」まあ、とかですね「ワールドワイド」「5」もそうですけどワールドワイド出しててその本数って販売本数って分かってるわけですよね。それをを、まあ、大きく想定を超える数字ってことは、ねうん、やっぱり既存の 濃, 濃いファンの方以外の方にも。 触っていただいてるっていうことになるのででで。これはいいチャンス。だから、これフリーズプレイ正解でしたね。そうですね。大正解ですよね。まあ、本当目的がその触ったことないばあちゃんよく知らないっていう方に届けたい。っていうのが本プロジェクトの目的だったわけなんで、うん、まあ一つ達成できたかなと。達成してますね。ねで。 えっと普通に何にもマーケティングしなければこのフリートゥ・プレイの数字って10分の120分の1ぐらいが縮むって言われてるんですけどマーケティングをしっかりすれば実は、えー、最低でも6分の1とか、えっとうまくいくと5分の14分の1取れるって言われてるんで言われてるといかまあ僕ら経験上それを知ってるのでそれで考えるとねこれすいませんせいさんとか青木さん全く関係ないですよ僕の中の妄想。 妄想だけど。急に僕は今瀬川さんの、えー、取締役が何かになりました。決裁権の持ってる。うん、一回勝負するな。うん、一回勝負するな、うん、一回勝負する材料揃ったかな。申し訳ないけど。六。 あ、言っちゃってるけど。奈<笑>良さんが言うには大事。六。<笑>青木さん、もうちょっと、あの、これはそう、ねね、ちょっとお、お酒が僕足りな い,、ねい。こ、濃いめのハイボールを出してもらって、もう一回聞きますか。いや、まあ、じゃあ、いや、じゃ、あちょっと、な、数しい。や、でも、そう、本当、あの、答えはまだ出てないですけど。出てないで す,、ね、いですけど、やっぱ、どうなのかっていうのを、まあ、測るための。一個答え出ましたよね。プロジェクトでもあったし、その、僕もすごく。 この結果が い, い参考になっやですいや参考でね。だって青木さんにとってもいやこれねちょっと大前提飛ばしちゃいましたけど、はい、すみません僕ちょっと興奮してるんで<笑>語っちゃいますけど、はい、これ視聴者の人も分かってほしいのは青木さんにとってセガの人ではあるけどももともとだってボーダーブレイクの青木さんなわけじゃないですか。うんで もちろんねこれだけボーダーブレイクをやっぱり継続 IP させてきてあれだけアーケードでヒットさせて新規 IP でオリジナルでしかも、うん、インカ今 の, のねアーケードでやってた人はわかると思うんですけど持続力がとにかくすごかったでやっぱボーダーブレイクファンあれだけベースがいた人は「バカチャファイター」っていう IP を任されるまあそれはその能力を買われてのことなんですけど逆に言うとですねこう畑は違うわけですよね。そうですよ しかもアーケードももちろん出てますけどアーケード畑というか今回やっぱフリートゥブレーの施作としてこれだけ青木さんが素顔ある意味看板タイトルの IP をボンと任されて僕ねちょっとこれ人によっちゃねこれで失敗したらなんか責任最後に取らされる人みたいになるわけだから<笑>いやそんな回し方あると思ったんだけどなんとなく。 僕は類推した数字から行くとですよ。これはちょっと風が吹いている可能性あるね。あの、青木さんにちょっと来たかかもしれないね。これ。あだったとすると全力でファンは青木さんを応援すべきだと思うし。うん、いや、ちょっと俺の中で青木さんへのヘイトが上がってきたから、ね、<笑>ヘイト。 いやヘイトがかんないとやっぱり<笑>だってこれねかあ焦んなきゃやっぱり、ね、ち, ょちょっといい意味での今ちょっと焦燥感 の, この一部が来たわけですから、うん、こ う, そうです、ね、もっとイライラしたいですよね。 グラフが出てくるじゃないですか、うん、デイリーの、はいはいはい、この日この日日、はい、こっうだんだんやっぱ普通ね右肩上がりでバーッと上がって下がらないですよ。あ本当ですか下がらないのでこ れ, これは怖いんですよもうどこまで行くのか。頂点がない頂点がないいですでだんだんこう緩やかにこうなってくるところがあるじゃないですか。がないんです今のところ。うん、あじゃあちょっと大台行くかな。 うん、俺が想定している、そう、俺が想定しする大台行くかもしれない、だとすると。いや、俺がセガーの刑事になったわ、一つかい勝負するな。千、う、六、ん、ってことですよね。いや、これ、俺勝手な妄想ですよ。第番組こんな何の約束もされてないし、はい、あの、見てる人も、これ、あの、バーチャーハンの人が早かったにしたらいけないと思いますよ。だって、これは。いろんなね、複雑なことがあるん経営判断って難しいんです。 こエモーションだけで動けない数字で冷静に見なきゃいけません。けど。ちょっとそれは超越してるかな、な、うん何だろう、あの。ばあちゃんって、やっぱコメント見てても思ったんですけどあ。単なる格ゲーっていう捉え方じゃないんですよ。うん、あの。セガフォンっていうのがいるじゃないですか、はいいいますね。やっぱハードウェアがあった時代のセガっていう意味でもあるし。ま、う、あ、ん、セガっていう。 も う, こうまあセガだけで手放しに好きな人もいますけどやっぱセガの中の IP、まあ、ソニックとかバーチャーとかってああいういい一番自分が熱かった時代を生きてた人たちにとってのセガっていうああいうファンの人にとってはバーチャルファイターの復活とかバーチャルファイターのやっぱ新作っていう意味合いがちょっとやっぱり単なるそのは格ゲーって意味だけじゃなくなっちゃってるんですよね。うんうん、あの これはまあそれで言った旧ナムコもそうかもしれないですけどやっぱりそのいわゆるみんなが熱狂してた頃のかつての「何々」って会社とかかつての「何々」ってブランドとかみたいなことに対して特にやっぱセガさんに対してのやっぱこう魂のレベルでの「あ世セガが戻ってきた」みたいなのを、うん。 みんんな感じたいんだと思うんですその象徴の一つなわけじゃないですかしかもその象徴の一つと言ってもほぼ最頂点と言ってもいいぐらいのタイトルだと僕は思うのでやっぱそこが新作出るってことはいやおこがましいですけどすごい世良さんっていうこの中のいろんな IP にとってもいい効果しか生まないんじゃないかなと思うんですよね。うん、やっぱこう セガが本気だしたらこうなんだとかやっぱり「バーチャハイダー」新作出てくるとこうなるんだっていうか、うんうんうん、それを見せることっていうのは別に格下にとどまらずセガさんにとっても僕はすごくポジティブなメッセージになると思うので。うんうんえー 何度も言いますけど僕の妄想の中では僕がセガの経営になった1回もうワン勝負するけどなーっていうことを青木さんに言ってもしょうがないと思って<笑>コメントしにくいと思いますけどいやでもあの本当セガもねあのいろいろ昔のタイトルをリブートしていくんだよっていう発表ねしてたりしますけどなかなかやっぱリブートって難しいですよ難しいですねとても難しいですわかりますうまくいってる方が少ないかもしれないあそうですあーあと ま、さにセガーだけじゃなくて、ねえーうん、デ, ーデータが示している通り必ずしもうまくいくわけではないです、うん、むしろ率は低い方かもしれないですよね、うん、そこに対してまあ一つリブート IP タイトルとしてのリブートのまあ先駆けというか半歩チャレンジっていうことが今回のタイトルだったんですけどななんかなんとなく答えが僕の中で見えて。 リブトの答えがいや少なくとも共闘法はできたって感じですねそ。こうすればいいのかもなっていうのはなんとなく分かったんで、うん、だからそのそこをまあしっかりとこう消化すれば次に踏み出せそうな気はしますね。あ、はいはい、踏み出すとは言ってないですよ。はい、ああ<笑>そうですよまだまだ踏み出しちゃいない。さん、はい、はい、お話し中ですけど、はい、実は今日はあの見えないところで。 たこ焼き焼いてる竹虎さんがいましてですね<笑>ち。ちゃんといるんです。いやさっきちらちら見えました、ね。ちょっとコロナ禍でこういう収録になってますけど、あの、はい、ディスタンスもあるんでこういう収録になってますけど、ちゃんとたこ焼きいてますよね、うんはい、皆さん。青木さん来るしやっぱりたこ焼きは出さなあかんありがとうございます。であのちょうど第一弾が今焼き上がったので、はいはい。青木さんソース好きなんですか。ソース大好き。もうもうちょっとソースもの好きということで。焼きそばたこ焼き大好きなんで。竹田さんお願いします。はい りン V と。にになっ て, る v なってます。す、えーえー、だ。だごい。5だけにね。あにあなるほどだね。ビクトリーだし。鉄拳のーいは<笑> いやもうバーチャルの い, いい。個人的にももう、バイト代全部つぎ込んで遊んでたんだ。はい、そうです。遊びだるま、あれだ。ファイターで。貯、え、金、ー、減らした人がどんなけいるかっていう話ですよ。いやでも本当そういうお話で、ねはい、いろんな方によく聞くんですけども。皆さん、いい年齢ですし、そうバージャルワからね、遊ばれてゃ、ね、なかなかその企業の中では、とか、あの、はい、その社会の中で、いいポジションになっている方が多いんですよ、うん。だからなんかいろいろ話がしやすい。 何 か, かやりましょうよって言ったとき に, に, 話しやすい、はい、に権限を持ってるで<笑>そうょ。う<笑>はい母さん奥木さんはいエンディングに向けてのゲーム対決でございます、はい、ちょっと青木さんからあの ど, どんなゲームをちょっとやるかはい説明だけしてくださいあのー、セガが出してるですね、えー、オリンピックゲームでしてえー ふ<笑>るみにかこれ見せてくだ東京イ2022オリンピック次オフィシャルビデオゲームタイトルになりますまだこの収録すている前でオリンピックまだ開催されておりませんかされておりませんか2021年ですが、まあ、競技二種類三 種, 種類ぐらいしましたそうですねちょっとやれそうなこちらゲーム的には何種目ぐらい出てるんですか 何種目ぐらいですか。二十です。二十。二十。フィッシはそのだいぶ入ってる。これどっから選べばいいんでしたっけ。オリンピックゲーム。千春さんのアバターも。ご用意してます。後で。はい、出てくるんですね。これ、これが、その。いろいろ選べる数目なんですね。五、はい、五、は、類、い。で、まあ、ベタに。ベタに百メートル。ああ、もう。 走るだけ、ハイパーオリンピック的な<笑>懐かしい懐かしいです、ね。今言って言いますか僕も本当にやったことないんで上下左右連打するとサラッチたるともうおなかなかテクニックあるわけだー、はいはい、今回四番目のね、うん、一発勝負ですね一発勝負 100m ってあっという間味だね俺っぽいおかしな人がいる俺っぽい人がいる 今かかからら走走走るるののののに、<笑>ななかおかしいいいターや明らかに走れない、れマス感じすて、ね、俺俺浮まそオリンピックでこれ出てきた止められるだろ、これ。ディスタート いさあああ、のねちっちゃいです。 遅れましたよ。よよ遅遅れれれままししししたたストスパートーのダッシュが結構おかかななでですすこれもう一回リプレイいーおかしないいフ<笑><笑>っっあめめちちゃゃ面白い これだと、だから、ほら、アバターですよす ご,、ね、すごいね、これこれ、遅いじゃん、このゲームこれ、家族でもできるじゃん、これいいフィルナデオが立ちましたねすごいああ、0年の嘘で、こんな面白いゲームが立たないんだよ<笑>うわぁ、すごいわ確かですよそういう時にお いやいや。考えてる、考え深い。